喂。 おはようございますラスカルでございます本日はですね、えー、マイチンと一緒の撮影をしておりますで今日撮りたいお店なんですけれども僕川崎に住んでまして最近ねめちゃめちゃ美味しかったっていうか気になる焼肉屋さんを発見したんですよ本日訪れたのが川崎にございます牛尾というお店なんですけれどもメニュー表を見てみると3秒ロースということで3秒で炙って食べれるよみたいなめちゃめちゃ気になるメニューがあったんですよ僕もね前回動画と関係なしにオフで来てみたんですけどもう全部のお肉が美味しくてちょっとね是非皆さんに紹介 今回はねあのおかみさんにお願いいたしまして撮影の許可いただきましたので、まあ、5時半に集合しておりまして早めにねちょっとお酒を飲んで早く撤退したいと思いますんでこちらのね牛尾さんで本日を撮っていきたいと思いますということで、えー、中に入っていろいろ注文していきたいと思います はい、といいとここね、店内のの方に入ってまいりまりした牛尾さんに初めて来たのが1週間前ぐらいだったかなでもあまりにも感動しすぎてすぐ取りに行きたいと思ってもうすぐうお話しさせてもらってすぐ来たんだけどやっぱねあの美味しいものはもう旬が大事だからそして早速お酒来たんで乾杯しましょう乾杯しましょうはいお疲れ様ですこれから仕事なんだけどね<笑><笑> この焼肉屋さんに比べるとその部位的な種類は少なめではあるんだけどこれがこのお安いポイントなんだよねっていうのもやっぱりいろんな部位がありすぎるとやっぱり仕入れ単価が上がっちゃってこちらのお店は普通さその問屋さんとかでさある程度サイズ切ってもらってこう送られてくるじゃないそれをしてもらわずに省いてご自身大将さんとおかみさんでやってるからその分安く。 そうそうそうそううでしかもこのお店使ってるの英語だからお肉全部ああでも高いのでも2000円いかないのよむっちゃ安いよね<笑>正直教えたくないお店いやでもマジでマイチン今日帰る頃にはこんないいお店あったんですねって言うと思ういやマジでここはね本当おすすめよすいませんああすいませんありがとうございます今今来ました今回のこの キムチの盛り合わせと、これナップルの盛り合わせ、サービスでいただいちゃいましたよ、こ早速食べていこうか。はい、そ、は、れ、い、いただきます。先もう好きなの取っちゃって、ちょガバッと行かしていただきますわ。<音声>うん、まあ、このコリコリの歯応えも美味しい。 全然ね、臭みがやっぱないんで。臭みないですね。もうゼロゼロ、うん、ちょっとつまみながら飲んじゃいましょうよ。え、なんか普通の風味と全然違う味が。これナムルうま。<笑>全部うまいわ。はい。ああ、りがとうございます。塩よけで、ありがとうございます。また、いただいちゃいましたよ。これユッケ、これね、塩のよっけと、まあ普通のユッケなんですけど、これね、すごいの、ね、よこのユッケも本当に美味しいの。 ちょっと行かせていただきますよ。よっ。う わ, ーうわー。これよ。うわー。やばくないこれ。ちょっとこれいただきます。うーんま。うんうまこれ飲まずいられないよこれ。やばいやばいやばいやばい。ちょっと塩もいっていいじゃん。 今日も今日の撮影やったわ<笑>やっぱ動画にすんのやめないもう本当とここを混むのが本当に嫌だ<笑>いただきますうまいうわ、塩めっちゃいいうまい塩効いてるうまいこれ初めて食べました、こうこういうな味は めっちゃうまいよね。ちょっとチヂミも食べちゃおうこれ。全然に三杯食いしていい？<笑><笑>ちょっとこんな感じで。うわ、ただのチヂミじゃない。マジでこれうまい。やばい。な, なんでこんなチヂミうまいのっていうチヂミを。はい。すいません。はい これがナンバーワンの上カルビのわさび添えですねでこっちがポンズのおすすめである厚切りの短塩厚すぎん<笑>でこれなんですけどこの商品がねえさっきちょっとお話ししてた上ロースで 3,、ね、そう3秒でしゃぶしゃぶができるってやつなんですよでこれはヤバいでしょう<笑>といろいろ焼いていきましょうかでこのね七輪なんですけど チリンさこういう感じじゃないハッチになってるタイプなんだけどこれすごい特殊で四角なのというのもこのシチリンというかロースターも特注で作られてるもので通常のロースターとかよりも火の温度がねものすごく上がるんだってだからその分火力も強いしお肉もサッと焼けてよりねこのロースとか、まあ、いいお肉を食べる時に、まあ、表面サッと焼くだけで油をね落とさずに焼き切れるのでこれがねすごいところだと思いますでこれ実際にお店に来てもらって高温の感じも皆さんに味わっていただきたいなと思います 3秒ロース、まあ、これ新鮮なうちじゃないとまあ危なかったりすると思うんで、まず初めに、ね、このロースがやっていきたいと思います、じゃあちょっと行かせていただきますね、行きます、はい、1、2、3と、はい、1、2、3と、たぶんなんだけど、これ見てもらっていいかな、は い, いけんの、これ、い一回、いってみる なかなかいかないことにはもうわかんない。そうね、ちょっと、見せてあます。ちょっと、うまいよ。あのね、こロだね、もう焼肉という概念ではね、もう。大トロみたいな、うわ、うま、ちょっと、毎日もやってみてよ、三秒ロース。い い, い, いですか。はい。じゃあ、いきます。一二三と。うわあ、一二三と。はい はい、これでもほぼもう赤いっすねまだいやそう色はまだ赤いんだけどちょっといってみてもらっていいあまっまあめっちゃいい脂の乗り方が肉という概念を超えてないなんかこのロースヤバいんだけどちょっとこれも焼いていこううわうまそう これやばいね一応今回10秒ロースだねあー全然変わるわ変わ る, か変わる3秒ロースでさライス来たら肉寿司みたいにく る, くるんで食いたくない絶対うまいと思うんだけどあありがとうございますあライスがいい<笑>ありがとうございます、はい、これタレでこれくるみましてうわちいただきます ちょっともそのロースオンザライス言っちゃっていただきますうわ幸せそうな顔してんな<笑>うまっどうようま い, うまいこれ一番いいかもやばいよね、うん、裏メニューってことであのリンゴを使った焼肉ソースにマヨネーズをあえるとドレッシングになるってことで今これもねいただきました うまっサラダが急におかずになるうまっまた家族で来た時に娘にこのドレッシングで野菜いこうやよう食 べ, たら食べやす い, 食べやすい チョリギサラダも3色ですねでもまあもちろんね今回撮影だからすごくサービス頂 い, いてるんですけれどもそうではなくて前回ねうちの家族も初めて来たのにお野菜だったりとかちょっとしたお餅とかねお肉とかあのサービスを頂 い, いたんですよ、まあ、さすがにこれは特別だけど普通のお客さんでもそういうことをしてくださるおかみさんなんで居心地が本当にマジでいいお店との距離感がやっぱ近いよねそうそうそう それってカルビいっちゃう、はい？カルビいっちゃいましょうよ。これ二枚いっちゃうよじゃあ。いっちゃいまいちの分と。でこの厚切りたもちょっともうやっとかないと焼かないんじゃね見た目どうよ。弱い。エジからやばいでしょう。ちょっとこれカルビもいいんじゃないこれ？ほら。ほら。うわほらこれ。やーば。これねわさびと塩をつけてこれカルビ食べる感じだから。 はい、おいしいカルビにわさびと塩をつけて、うん、いただきます、うん、やばっやばいよこれ禁じられんうますぎる見た感じめちゃめちゃ柔らかそうな<笑>ちょっと毎日もカルビ食べてみてよ このカルビやばくないすごいすっごいよね本当にすごい食ったことないよねマジでちょっと牛タンも一回カットしちゃうよよしでこれね別皿でネギいただいたんでレモンつけた牛タンとこのネギといい、ね、うまっやばっえこの厚みでこんな切れるの <笑>硬さゼロだけどめちゃめちゃ柔らかいうわーこんなおいしいんだうんうますぎるなここめっちゃおいしいもんそうですよねうん いやもう本当に感謝して、大<笑><笑>変なるぐらい美味しい、<笑>もう、そうでしょって、<笑>お前が作ったわけじゃないので言っている。<笑><笑>ということで、先ほどね、注文させていただきました、人気ナンバー3リーですね、これファイヤーバードということで、鶏肉の味噌だれ漬けっていうのかな、網が折れちゃうからこれ、これはあの端っこで焼きましょうか。よっ やっぱり俺もさ YouTube で大食いとかも始めてもう早4年ちょっと今年31を迎えるのでこのカルビとか油が強いもの苦手になってきたこんな俺ですらもううますぎてずっと止まんないんだよねカルビがもう3倍目かどうだろうめっちゃうまいわあこれうまっ 柔らかさも味付けも神やばいよね表面が味噌味だからちょっと焦げる手前ぐらいの方が香ばしくて美味しいねそうそうそういやもうねちょっとね当初頼んだメニューよりも倍以上量が来てるんでそろそろねマすぎがね胃袋的にギブアップをまだ1回しか注文してない<笑>これはね僕がお肉を食べさせていただきたいと思います 多分皆さんここに来ると美味しすぎて多分食べ過ぎちゃうと思うんだけどこういういいお肉は腹7分目にしてほしいねそしたら5枚来るからね1人前で<笑>それこそ1人飲みで来るんだったら多くても2品目で頼めてもうそ、ん、う10枚って相当あるからね焼肉1人でその焼肉にご飯かまあつまみとビールとだったらもう1人飲み最高でそれでオッケーだから<笑> 3000円ぐらいで済むんだよそう、ねうん、安くない<笑> これもうめいじゃあ最後ちょっとお肉カルビいっちゃいますか、はい、カルビ2枚でもうお肉ラストでございますねあんだけお肉当たりともうないねそうですよね今までいいでしょううーんうま<音楽>ということでね、えー、本日の動画は川崎に ユうビさんでね美味しい焼肉をたくさん食べてまいりました本当に、まあ、正直ね動画にして皆さんに売ってほしくないぐらい隠れ家的でもう僕個人でもね、まあ、オフでもね来るお店なのでぜひねこの値段で この美味しさを皆様にも味わっていただきたいと思いますでもね本当にどの部位を食べても間違いなく絶品ですのでえ迷ったら食べたいもん全部食べてください<笑>やっぱり今このご時世なのでなかなかちょっとバイトの子が集まってないみたいなので まあ、もしねこの美味しい焼肉屋さんでいろいろ学びたいとか働いてみたいって方は是非ねそのバイトの方も、えー、応募してみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたしますそしたらここからはもうプライベートでお願いいたしますお願、はいします